皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月27日、アストルティア10年史が発売になりました。その特典コードで、仕草書座礼がもらえます。こういう仕草です。まだ買っていない人は、今すぐ本屋に行きましょう。PR ゼルメアで拾った装備は売れないし、結晶にもできないので、捨てるだけかと思っていましたが、ドレスアップに使うという方法もありましたね。今さら気づきました。このロードリーコサージは見た目が気に入っていたので、捨てるのも忍びなかったのですが、ドレスアップに使います。なかなかいい感じになりましたね。そして、バージョン 6.3 のサブクエストでもらったピコのヘアアクセもなかなか素敵な見た目なので、これもドレスアップに使います。なかなかいい感じになりましたね。